オオーライオーラライイお茶屋のマックスガソリンスタンドにオーライオーライ どうどうど う, ど う, どうちょっとちょっと店員さん、はい、馬じゃないんですからそりゃお客様分かってますよここはですね昔馬がたくさんいた牧場でしたのでその名残でお車を止める際はこのようにお声がけしてるんですよどこ名残らしちゃってんだよは、まあ、い, い古き良き歴史というのは新しい産業とかでどんどん忘れられていきますからね我々マックスガソリンスタンドはそんな古き良き歴史を忘れないノーフォーゲットノーライフを掲げているんですど ということだよそんなことよりお客様本日はいかがいたしますかはいお満タンでお願いしますあえっ、ー、と何をお満タン入れましょうかあれプロのくせに車種を見てわからないんですかあちょっとお客様ごめんなさいこの車種初めて見たのでわからないです ね, ねそっかこんな田舎にはこんな高級車通らないかこれはベンツ系クラスのセダンだよ<笑>あはいじゃあ廃屋空ですか、yeah? カリカリだよ